やってきましたやっとやっと着きましたそうですこれちょっとね随分前から実家にい除だれたんやけどね桜の時期にあの石舞台ここ回ってくれてんけね、はあ、今日もう満開でございます先週はちょっとね来る予定だったけどね雨で雨で中止になって。 今日の良かったかな。あ、渡るでしょう。おば、苦労した、苦労した。こや。なになに。ええー、五百円か、三百、えー、三百円か。ありがとうございます。えー、これですん、石舞台ごふまだね、現金の、現金。あ<笑>とでね。ちょっとね。ちょっと言わないからね。 元気いいんですか qr 決済でやったらねもう今そんな時代だからねおおーさあらーあ、きれ い, いや綺麗やねいさてじゃあこういう先入ってみましょうか<笑>いやーほんまやーわしね以前来た時はねまだ 7分か5分台ぐらいやったからねこんな満開初めてでこれはさ、そもそもねわしらが以前昭和の時代に来た時はね反対から僕から上がっててあの木の初めてのやつねこれは後いつ来たか知らんけどこれはね初めてですわこれはだから昭和の時代の後にできたんだろうないやどうだろうわからんけどはいちょっと行ってみましょう いやそうやなあのずっと回ってた記憶あるからガンガンガンガンガンガンガンガンガ ン, ガンさてはい見てくださいこれがこれが巨石の一舞台古墳のね天井石でございます今ちょうどね満開なんでねすごいでしょこれ。 桜、桜、桜これやっぱすごいわ。 ずいぶんいろんなことこもあったけどなまあしかし石、石が見えへんからな中がしか見えへんから分からへんねんけどまあこれにじゅ純造量の石を使ってんだろうないろんなうど塚古墳もねもあったけど、大きな石が使ったやつだすごいね、やっぱりこうやってみるとはい、これが日本一の古墳でございます 素敵ですね。すごいすごい。三百ぐらもあって、ここ一枚ポッキーね。高さがね、まあ高いところあるけど、この石といいね。 石の大きさやっぱりすごいわ。この上は肉かひ、ねねうんいやり気持ちいいですけどね。うんこれ一番 だ高さもそこそこあんだんけどねこれは一番高くないやからもっと高いとこあるねんからねどこやったっけ洋楽か洋楽の環状も僕一番いいと か, かな奈良県ではだからそれにすぐぐらいの高さあるかなこれね 赤, 赤で入ってるからねなんか高く見えへんな この宇都宮が来るのがものすごい見えてますね。マップライヤからね。涼しいはい、すごいやっぱすごいねい。はい、ありがとうございました。日本一有名な古墳でございました。はい、ありがとうございました。 そうですもうちょっと横のねあのー、周りのね桜を見て桜のほうから見てみましょうかよいしよしょこれやこれ昔はあっ記憶があるのはこれですよこれ木じゃなかったんだ昔木と思ってたんですけどね多いねなんか初和の時ね草ぼうぼうやったね ここね、ここから池なんだよ、前な。ここはサーブしてあったからね。ね、なかこれちょっと歩いてみようか。一三年目ぐらいかな、今、今回来るのでね。三年目で満開を始めてございます。あの横からね、眺めがね、最高でございますからね。 みんなね、なんか金、お金いるから、あの絵から見張るまでねあそこから。さっき話してました、ね、あっこから見たら見れるねんて。ほんで、撮れるんやって、綺麗に。綺麗にね、あの、石舞台古本のね、石も見れんねんて。いやー、これいね、ここやな。しかも迫力、やっぱ上上がらない迫力ないわ。あの巨石の迫力は上上がらないかませんわ。すごいけど。ねえ。 食べようがないね、やっぱ、こうね、この。ここで見た感じはね、全然あれやけど、相手がすごいんですよ。これ、やっぱすごいわ、はい。桜満開でございます。ほんでね、皆さんが言わはんのはね。ここ、ここ、ここはね、金いらん、特等席らしいですわ。ほんで、大きく取れるやばいでいいしね。 今日行くみんなここから、ね、取り合います あ, あの桜もなかなか人気入っていいね。これだけわから枝分かれしたらすごいね。何十年か前はねこの辺のこの言いがきもねスカスカやったらしいんですわ。みんな言てありましたねこのこれで当たしたね。 だからてたんだけどなこう20年ぐらいからが特に見えになった夢だかな2030年前からはいこれぐらいでごいますいやいいねはいそして行きましょうかあっこに石棺見ときましょうか石棺いやいいね 最後、はい、最最高、高。高でございます。もう江戸時代からね有名な古墳でございますからね日本で一番有名な古墳でございます任徳天皇でもあるんだけどね任徳天皇は民情を言いたくて何に も,、ね、も見もないよね あ最高やわなんですよまあこの土曜までますか土日まで持つかな桜ちょっとわからないけどねこの石管はねセメントやなどうもセメントやねはいここにうるうん なに 77… ね ?300 分でどこやってたかね30数個かうーん77だねはいこれこれはセメントやな<笑>残念これはセメントでございます<笑>これはセメントじゃおうかこれどうやろう業界なんかね 妖怪なんかもしれんけどね、セオンの中でもあるね。<笑>いや人増えてきたやんか、このそこ。<笑>あれ<笑>こういうったかな。 よっしょはい、満開でございますね。満開。下にはね、菜の花が咲いてます。 どほらちょっと満開でございます。 はい、ちょうどここから石具材が見えます。ここに石を見ましたよ、ここに。ほら。ここはもうね、最高のところでね、すごいことになってるけどね。ここからみんなね、ここで絵を描いてありますね。待てよ。はるさ、こっちこっち。はるさ、待るさ。はるさ、こ。あら、やつは。待てー。待て、待て、待て、待て。待て、待て、待て。待て、待て。怖い怖い。ね。 はいはい。待っ て, て待って待って待って。そんな待て待て言われてもね。桜<笑>は今日が満開ですね。明日から明日から散りますよ。はい。雨降ったら終わりですね。ね雨降ったら終わりだね。お嬢さんたち、暑いやろ。 いやはい、ありがとうどっちか下りるか。 はい、ありがとうございました。石舞台公園からでした。はい、またね。はいはい、ありがとう。